皆さんこんこにちは毎年67月の頃になると庭木の手入れ依頼がぐっと増えます皆さん一様に庭木がうっとうしいからバッサリ切ってほしいというご希望です鬱陶しいという感情は私にも十分理解できるのですが木にも事情というものがあります暑い夏を乗り切るために枝葉を茂らせて 自分の身を守らなければいけないしたくさんの葉っぱで光合成をして秋冬を乗り切る養分を稼がなければなりません今の時期木は必要があって枝葉を茂らせているのですから人間のエゴだけで木をいじめれば反発したり枯れてしまったりします今年の5月頃近所を散歩していたらどこぞの植木屋さんが こんなにバッサリ切っっててしままいる情景を見ましたこの時期にこんなに切ったらこのあとが大変だろうなぁと思っていたら案の定わずか1ヶ月でこんなに茂っていますこれは当然のことです10あった葉っぱを2に減らされたら木だって何とかして10に戻そうとするはずですこんなにバツバツに切られたら木だって 倍返しだと言わんばかりに今まで以上に茂ろうとします鬱陶しいからバッサリ切る」なんて行為は素人の浅はかな自分勝手な発想であって木のことを思うプロの植木屋としてはそんなお客様の要望に応えたくないのが正直な気持ちです「バッサリ切るのですから一時的にさっぱりはします」 ででも 1, 2ヶ月ですぐに元に元戻って し, まいますしかし今の季節はそんなに切らない方がいいとご説明してもそういうお客様は聞く耳を持たないし自分が断っても多分他の業者に頼んでやらせてしまうのでしょうからそれならこちらも目をつぶって言いなりになってお金を得た方がいいという選択をしてしまうのです。 切れば切るほど茂ってしまうことや木を傷めてしまうことは重々承知の上です強剪定せずに木のことを思いこの程度の剪定に留めておけば秋までそれほど木は暴れるものではありません切ってはいけない時期にたくさんのゴミを出してたくさんのお金を払うのは無駄なことではありませんか 木が茂ってくれてせっかく庭の温度を下げてくれているのにわざわざ枝葉を減らして暑い暑いとぼやいている愚かさ自分は暑い日差しを避けて日陰を歩き日傘を差すのに木に対しては身ぐるみ灰で帽子を脱げ頭を丸めろという横暴さ一度木々の整理と枝葉の恩恵を 考え直してみませんかところでなぜ木が茂っているとその辺りが涼しくなるのかご存知ですかね日陰ができることで地表の温度が下げられることはもちろんですけれども空気が動くということが大事なのです太陽で温められた空気は上昇します一方木は根から水分を吸い上げて 葉っぱから蒸散させますのでこの時気化熱を奪って空気の温度が下がりますあ上がっていく空気はあったかい空気ですから赤で書きましょうかねで木が吸い上げた蒸散によって上の空気が冷やされて冷えた空気は下に降りてきます空気は 冷たい方から暖かい方に動きますのでここに風が起こりますしかも涼しい風ですこのような天然のクーラーのような作用で樹木は周辺の温度を下げてくれているのです木があることで3度から5度は気温が下がると言われていますそこで 木にもあまり負担をかけず見た目にも少し涼しげになる手入れのコツをご紹介しますハサミを使わずにできるごくごく軽い軽剪定です例えばモミジですけれども枝の股のところにある小さな枝葉を取るだけでも枝分かれがくっきりしてすっきりするものです 枝などは抜いても構いませんがあまり深追いしない方がいいでしょう。 いかがでしょうこんな程度で我慢できませんか 滑りの例です強い枝にはこれから花が咲きますから取れませんがこういう細かい枝は取っても構いませんそんなことよりこの藪からしを何とかしませんか庭を鬱陶しくしている張本人ですよね面倒ですけれどもできるだけ根元から取りましょう 根元から取って、下から引きずり出せば、ずずずずっと上まで全部取れます。ところが、武将して、上から引っ張って取ろうとすると、すぐちぎれてしまうのです。 ちぎれたところで諦めてしまうとその先がまたどんどん伸びてくるのです大変面倒ですが根元から取って下へ引っ張りましょう慣れてくればこれが快感になります嘘です上に引っ張らずに 根元を探して付け根から抜きましょう根っこからはどうせ取れませんからそこは諦めましょう鶴の根元をたどる コツだけお伝えしておきましょう。鶴を見つけたら切れない程度に上に引っ張って軽くテンションをかけます。ピンと張ったつるをたどって下の方に降りていくと。出所が探しやすいです。 ツルにテンションをかけておいてそのツルを指でたどっていきます大変ですが木の中に手を入れてこそ手入れですでは最後にまたサルスベリに戻りましょうハサミを使わない簡単な手入れです先ほども申しましたが細かい枝にはどうせ花は咲きませんから 思ぎ取っても構わないのです こんな程度のことでも鬱陶しい気持ちがちょっと晴れるのではありませんか今回は6、7月頃に行う弱剪定についてお話ししました病害虫を防ぐためにもある程度の風通しは必要ですしお隣に枝葉が影響してはまずいですし 美観というものも大事ですから何もするなとは申しませんですが必要以上の挑戦ではいけませんこれでもちゃんと花は咲くはずですこの状態よりはいいでしょうご視聴ありがとうございました